皆さんこんにちは星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之ですともう皆さんは月光紅富士ってご存知ですかね月明かりに照らされて富士山が赤く染まるという現象ですでこの現象に天の川を絡めちゃおうっていうのが今日の話題ですねそれでは行ってみましょう 富士山が夏の富士山ね雪がかぶってない富士山が赤く染まる現象が赤富士っていうんですって雪が積もって赤く染まると紅富士っていうふうに言いますでこの現象は通常は太陽が沈む時もしくは昇ってくる時その低い状態の太陽で夕焼けとか朝焼けの時にですね富士山にその光が当たって赤く染まるというのが このの現象の正体ですねでこれ富士山に限ったことではなくて雪が積もった山であれば同じように赤く染まるという現象が起こります。で今日の月光紅富士は満月に近い月かな太めの月が昇ったり沈んだりする時に富士山が赤くなるっていう夜に起こる紅富士夏の時は自分は見たことがなくておそらく紅富士え白く雪が 積もった状態の富士山の方が月明かりで赤く染まるっていう現象は起きやすいはずですでこの月光紅富士っていう言い方は実は私もですね最近知ったんですよ視聴者さんとのコメントのやり取りでそのキーワードが出てきたんですけどもで少し話が遡ります2013年アイソン彗星の時にですね私会社の当時の会社の上司とアイソン彗星を撮影しに富士山に行ったんですね で私は天体望遠鏡で望遠撮影でアイソン彗星を撮ってましたで先輩はイオスキス X2 のキットレンズでアイソン彗星を狙ったんですよでそしたらですね偶然ですねその時月がちょうど沈む頃に朝方アイソン水星が登ってきてですねベニフジ月光ベニフジ撮っちゃったんですよ で最初水星と一緒に富士山が赤くなってるからなんだこれってなったんですけどどうやらその満月に近い月が影響して赤く染まるらしいということがあれ分かりましてまあだから今日あの後ろも隠してるんですけどね<音楽><音楽>この月光紅富士自体は満月に近い月が沈む時とか昇る時とかに撮影に行けば撮れるものなんですけども。 今回の話題であるそこに天の川を絡めちゃおうっていうふうに考えたのが2015年でしたちょうど富士山が赤く紅富士になる時に天の川が昇ってる来るタイミングがに取れば取れるはずだとでそれが取れるのが大体234とかそのぐらいの季節なんですよね満月に近い月が沈む時っていうのは大体朝方ですでその朝方に、えー、天の川が 上ってくる低い山の川がちょうど重なるのがその2月3月4月ぐらいってことなんですよでちょっと作例をお見せします、えー、まずこの写真ですねこれ2015年の3月3日の4時23分に撮影したものですねこの写真は南東の方角を狙っています実はね痛恨のピンボケなんですよ だからこれ悔しかったんですけどね、でねこの月が、満月に近い月が沈む瞬間と天の川が昇ってくるタイミング、それからそれから天気と自分の休みねが重なるのがなかなかなくって、ここからしばらく撮影ができませんでした、で時は過ぎて、ついこの写真ですね、2017年3月10日、そこから2年後にそのその撮影チャンスが訪れました。 でこの写真はですね真東を狙っていますちょうどね東側を狙うとこういう風に横一文字に天の川がね出てくるんですねこの紅富士と真横真一文字になる天の川が撮りたいなと思ってここから撮ったっていう写真ですね結構強く画像処理してる感じですね自分今の自分だとこういう画像処理しないんですけどで今富士山で、えー、お見せしましたけども富士山以外の白く、えー、頭に雪が積もった山であれば 富士山以外でもえ撮れますで、ね、もう一個お見せするのはこの写真ですね、えー。2017年の5月5日ですね。えー、この後を撮ってるのかで。これ、あの八海山っていう山ですね。だから月光辺に八海山になるんですけど、この時にえ登ってきた天の川の後ろで八海山が、えー、赤く染まりました。これは南東の方角を撮ってますね。で、えーまあ、こういう写真が撮れるのが。 2 3 4 5月も大丈夫なんだね5月になるとこご覧の通りですねえだいぶその天の川がこう高くなってくるのでえ真東 の, その真一文字のやつとか狙いにくくなるんですけどもステラリウムっていうこれフリーソフトなんですけどもこれいつも使ってるやつですけどこれちょっとシミュレーションしてみましょうか例えばまあそうだ2月後半ぐらいからちょっと見てみましょう2月後半の。 朝方になるともう天の川が登ってくるんでで見てみるとまあこういう状態ですよねえー、とこれは2月27日の3時27分まあ4時ぐらいまで行けるんでこういう状態ですよねちょうどこの時はこの日はこうやってね、えー、ちょっと細い月がありますけども満月に近い月の時に このぐらいの天の川の高さになってればいいってことなんでしょ。例えば、二千二十年二年今年でいうと、えこの太い月が沈むシーズンっていうのが、えっ、ー、と満月の前の三日間四日間ぐらいが勝負っていう感じですかね。例えば三月えっ、ー、と十五日で見てみましょうか。三月十五日、三月十五日で見てみると。 はい。この月ですね。この月が沈むのが、まあ、おおよそ、えー、3時55分とか、そのぐらいの時間帯に、この天の川こうやって登ってきてますよっていう感じ。この時にちょうど晴れてれば、結構美人富士が取れるはずだろうという話になるんですね。なので、こういう星空シミュレーションソフト、それから、 月齢カレンダーとか月齢アプリとか、まあそういうのを駆使して、いつ撮れるのかなっていうのを、まあ、探っていくっていうのが必要になってくれます。私最初に見せた写真は富士フィルの XE1 で撮ってました。結構赤く染まってますよね。で、2枚目の写真はキ n ノンの e o s 5 d m i かで撮りました。で、3枚目の写真は EOS6D なんですけど、 これね天体改造機なんですよ赤い星雲が映る仕様になってるってことですねつまり、えー、HαH2 領域がよく映るカメラほどこの月光紅富士の赤さ具合が映りやすいっていうことなんですねだから、えー、機種で言っちゃうと、えー、ニコンの D810A を除くそれからキヤノンの EOSRA 現行記者とねを除く、えー、カメラだとキャノンニコンは映らないですそれからソニーもちょっと映りづらいと思いますねでそれ以外のメーカーフジフィルムオリンパスパナソニックえペンタックスこの4社に限ってはそこそこ Hα 領域 H2 領域赤い星雲が映るか映らないかっていう領域を通してくれてるんですよだからこの4社は 比較的写りやすいいと思います。出領域を比較的通してくれてるメーカーのカメラをご利用の方の方が月光紅富士は映りやすいということが言えると思います星ってさあの、まあ、常にこうゆっくり動いてるんであまりこう瞬間を狙うっていうことがないじゃないですかでこの月光紅富士を撮った時はやっぱりね賞味 15分20分ぐらいかなそのぐらいの間で撮影ができたと思いますだからこう何かと何かがちょうど天文現象が重なって、えー、それが撮れる瞬間を狙うっていうのが実はこういうね星空の撮影でもあるんだなっていうことでそのスリリングさを味わいつつ、えー、この月光紅富士まあ紅富士以外でもね月光紅なんちゃらかんちゃらの山との天の川のコラボレーションを、えー、今の時期から ちょっと撮れるように、このぐらいに撮影行くぞみたいな感じで練ってもらえばなと思うんですね。はい。それでは、えー、今日は私から、えー、月光紅富士の撮影に関して情報発信でございました、えー。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけね